結構幻想的ですねスモークの代わりに花火をみんなでしてます寒いけど子供を結構楽しんでますけどねこっちはこんな感じ見てよ <音楽>うん結構綺麗<音楽><音楽>